外すところ取ります、うんね？元のやつ取ってきますか？あれ大丈夫そうですね。目が少し動きあごめんなさい。あれ超柔らこれちょっと切ったんですけど、今朝多分仮根でこう目が動いてるんで、でもこれまでは同じですよ ね, ですね。バチバチバチバチ切ってっちゃって。ちょっと見せてくれああそうですか<笑> は, いはい。<笑> 今日はね心拍なんですけどこれ矢島園さんで購入してきた心拍で何だろうな、まあ、骨がいいっていう言い方するんですけどね元がちゃんとできてるよという木なんですけど結構難しいんですよ実はこれを作ろうとするとでとりあえずもう足元とかいうこの辺のねひねりとかこれもそうですよねこういうねじれが面白くてカッターだけど形作るには結構大変でこうしたいという構想を練るんだけど 問題もあるとその問題をどう解決していくかっていうちょっと難しいちょっとお話になると思うんですけど難しいな<笑>難しいこれもあの作り方としてはここと表と裏と2つ水水を、まあ、シャリを作るわけですよねシャリを作ることによってここが余計盛り上がってくると水水が盛り上がる水水が盛り上がるとでとりあえず2本の水水を作っといて最終的には1本にするという作り方だって非常にねあの最近私もそういう作り方するんですけどあえて最初から削らないで Q さんのね、はいはい 水水を育てるという名言がありますけど、はいはいはい、水水をあちらう違うシャリかシャリ板シャリを育てるだ板シャリを育てるというね、えー、ことをやってみたいと思いますこの時期どうしようかっていうのはこれも矢島さんも言ってましたけどあなんでこういう状態でほっぽってあるかっていうとまあさし木しようかなっていう話があったんですけど挿し木をするには今は早い嘘です、ねえー、それでただあ今キっとがないとースイッパーになっちゃう寒いうちにやっていきたいということでまあ 木づりの段階に入っていいかなと、はい、いうことがあるんで、必要な取らせる枝は取っておく、必要ないものはえっ、ー、と剪定をして、ある程度今度はまあ形をねあのラフィア巻いて作っていこうというふうに思います。でね、どれもど難しいんですけど、うん、ちょっとまあこの辺が正面でね作っていって、幹の両サイドをシャリ入ってるってこと、ね。ああ、そうですね。幹の両サイドですね。表側と裏側と。はい。で。 両方を育てていくと、これですね。この水水をですね。はい、で、これはイタシャリにしちゃうよと、どっちかですよね。で、例えばこれだと最近あのミニ盆栽 n s にハマってますんで、はい、やっぱりちっちゃい<笑><笑>あのちっちゃいの作っていきたいというのがあるんで、普通これで考えると、まあこれ頭にセフと思うんですよね。はい、でこれ見たときに、もう一つはこれ、これ、これ、うん、真ん中の、真ん中ですね。これを頭にして、これを差し枝にしてってもいいかなと。はいはい。 でここら辺は、まあ、いくつかもういらないやつは抜いていっちゃうっていう作り方ですよねで。これはそういう作り方がありますということとこれもね2つあるんですよ普通で考えるととりあえずここを頭にして今ここに結構葉っぱがありますんでこれを頭にしてこれを刺枝にして作っていくっていうオーソドックスな作り方ともう一つ超ミニを作るとするとこれを頭にしちゃうっていうのもあるかなと逆にこれを頭にしてそうするとねこれが刺枝になってくるんですよ。 これが挿枝になってで裏枝がここに1本ありますんでここはもう全部陣にしちゃうとそうするとまた超ちっちゃいのができますよねなるほどそうすると今の段階だとこれがねいらないんですけど、うん、これが頭だとするとこれがいらない枝なんですけど将来これに頭立て替えると考えるとこれは抜けないんで取っておくという作り方になるかなとでちょっと今日1個やってみたいのは一番これがね足元のこの。 っていうこの折れが非常に面白くてここら辺から見ても面白いんですけどちょっと複雑すぎちゃってここら辺ねちょっと複雑すぎちゃってまあここら辺やっぱ面白いかなとでただこれも気をつけなきゃいけないのがちょっとね位置がこの位置がちょっとこっち来ると足元細く見えるんですよでなのでちょっとやはりこっちら側がった形ででどう作るっていうとやっぱりちっちゃいのを作るためにはこれを頭にしてなるほど うん、こいつを頭にしてあとはこれに枝がありますんでここら辺の枝で作っていくと作れてるるそうするともうこれもいらなくなっちゃうで一番問題はここですよねこの平べったいう、ねうん、この分厚いやつが果たして曲がんのってもうシャリが入っちゃってますから、うん、それを、うん、ラフィアを巻いて強引にただね薄いんでねちょっとやると曲がりそうな感じがするんでラフィア巻いてアルミ線巻いて。 でこれを要はこう回転しながらどんだけ曲げられるかる、えー、このまっすぐがやっぱり問題点ですよね。なはいでうこれも裏はこんなに枝はいらないんであっというか太くなくていいんでもう切っちゃうとだからこの辺の枝は剪定してってあと細かいこういういらないやつですねこういうのを整理してってここはまずちっちゃく切って。 でこれをとりあえず残しておいてまあ少し整理するぐらいのやつはね、うん、やってもいいんですけど残すのは徒長させるため徒長させるためる太らせるためこのせっかく取ってある水水ですね、はいはい、水水2本を太らせるためにこの間だけは取っておくとなるほかのがもう太らせる必要がないんでん 切, る切るといつもいいですかはいはいはい両サイドのチャリをこう作ってるじゃないですか、えーえー、水水が2本ある はいはい、状態そうすると、はい、ゆくゆくは1本にするなら、えー、この時点で犠牲にする枝を決めなきゃいけないってことですかそうですねやっぱり刺し枝とあ頭は当然なきゃいけないですから、はい、ここに繋がってる水水は切れない、えー、だからそれに通じてない方の水水を切る と, 切ると、はい、この木の場合だとどの辺が犠牲になるんですかそれだだと、とと、今こここ頭すすると、はい、こっち生きてますよね、はいはい こっちに繋がる枝は生きていくよと。このでね、ここもこっちもつここに繋がってるんで、この差し枝も、はいはいはい、これも生きますね。なるほどで今言ったここのこのこ辺は頭で繋がるんで、こっちを落とすと下減ると、これ辺が枯れるかもしれないですね。反対側をね。ここに繋がってる枝で作っていくってことですね。はい、これどっちこっちがシャリになるんですか。あ、そうそうそう、内側が生きてるんで、外側がシャリンです。そう。あ、ごめんなさこれはこれですね。これが生きてますね。 これが最後生きると思います。ここが、えっ、ー、と内側か、ってことは。うん、あとは、だからこれが枯 れ, 枯れる方が。なくなる方ですね。なるほど。はい。っていうのも考えて作らないと。そうですね。ねそう、ね、大事な枝がなくなっちゃうかもしれない、ね。はい、はい。というこですね。まず枝を整理して、そういった大きな枝は落としていっちゃって、挿し木を諦めて、木作りに専念すると。わかりました。はい。 まずここらへん、ね、の低いやつはもう低すぎて使えないんで取りますねただねこれは将来裏枝になるかもしれないんでこれは取っておきますこれがこんなにいらないんでもしかしたらこれ一本になるかもしれないむしゃもしゃしてうん分かんないんでねとりあえずちゃったゃがちゃったゃが抜いてっちゃいますね昨日僕また差 し, してあああのいいんじゃないですかチャレンジはいくらでもうん心拍つきやすいですからね えー、この当時のハウスに一<笑>人<笑>置い て, てい置いてくっていうね<笑>こういうそういうやつですねこういうやつは切っていっちゃいますね伸ばさなくていいところは切ってく、うん、そうですねもう必要な太 ら, 太らせる必要はないからっていうことですねキュ<笑>さん自分でだいぶ覚えちゃったから<笑>自分で撮影して自分で撮れるんじゃないですかねえ、ね、こんだけ<笑>いや相当皆さん川崎先生も含めて。 知識豊富になってるから、か頭ばっかり大きくなって<笑>手術が追いついてる、い や, い や, いやだけど絶対そのねまずはそういうのを知らないとできないから、<笑>そ う, ですようん。こういうシャリの両サイズに入って薄いって、はい、将来的にどうなるのかあんまり想像ついてないです。ああそうですねだから多分もっと細くするかもしれないですよね。するかあとやっぱりこうねじってってあの太く見せないっていうかねじってそういうのありますよねそういうシャリでもねうこう。 薄っぺらいやつが、はい、だそれも単調じゃ面白くないんで、ねじりながらもこう形がね変わっていくようなセンスなんでね。難易度は高いんですかね、じゃあ。あ、そうですね。そういう意味じゃちょっと今回変わってるのは、こういう板張りの入ったものをあんまり曲げるケースってないと思うんで、ちょっと間に合うかもしれないですね。<笑> もうちょっと切るかもしれないですけど、はい、とりあえずこんな感じ で, でここは肝心なところですね頭とここら辺のどれかを使って枝を作っていくと思うんでただまあこういう懐のひもっぱみたいなやつはこういうやつですねこの先端のここの成長目成長点っていうのが大事なんでこういうひものやつはちょっときれいにはい今だとこれが頭になってこれをぐーっとねじったらこれが裏枝になってこれがまあ右側の。 唯一のエタンドン。さっき言った上を生かすよ、下は削るよってなっちゃうと、これ2本取れるちゃうんですよ。これが頭だから、これは絶対外せないんで す,、ね、ですね。この水水が。そうすると、今このまま今ねじって作ろうとすると。 とりあえずこれをこれが右側の枝右側とごめんなさいそちらを見ると左側の枝これが裏枝になると思うんですよこのぐっとねじるとただしえっと先ほど言ったこの水水の流れとこれ下の水水なんですよねこちら側の将来削っちゃう水柱になるんでそうするとこれが最終的に使えなくなる可能性もあってとりあえずこれを作るんでここから分岐してった枝でその裏枝だとか左側の枝とかを作るもしくは えー、この上の水水から出てきた今こういうちっちゃいのはありますけどだこれ取っとてやるんですけどこれで作るようになるかもしれない裏枝がこれになってとかですねいうことなんでちょっとこれ両方取ってきますけど本来はこれ取るようになるかもしれないということですねはいでこれもうちょっとこの2つをすっきりさせますねあの取っといてもいいんですけど蓋をするためにちょっとあまりにも見苦しいんで枝分かれのやつとかシャリを天神をね作るために 少し針金かけますんで、こうういう意味からもちょっと抜いておきます。だいぶ抜きました。私もチャレンジあれでかな。さ し, してみようかな。<笑>ね、こういう太いやつね、はい、あ、ちょっとこうぶん投げてきていいですか、水の中。はい、はいはい。やってみましょうか。あ、あ、いいですか。あ、すいません。場所的に。はい ただですね、これ先ほど言ったこっち裏こっち正面なんでこれ裏なんですけどこれこんなに枝取っといてもしょうがないんですねこれが刺枝でこれが裏枝になるんで先ほど言ったこれが裏枝になるかもしくはもう1本ぐらい取っとけばいいんで少ラフトもここ2本あれば保険あるんでこれ全部取っちゃいますね。で、もううしちゃうと。 えっとね、3本太い枝があるんでどういうふうにラフィアを巻こうかなと思ったんですけどこれはラフィアなくても多分曲がりそうなんでねじりながらギューッと持っていってこいつとこいつですねでこれは最終的にはこっち持ってくるんでこれ頭だとするとこう持ってきたいんですねこれも陣にするこれも陣にするとなんとなくもうイメージが湧くと思うんですよね これは、こっちですよね、ええ、こっちにぐっと、これは。そうそう、そうですね、もう全部こうですね、こう、ね、こう、こう、これで、これは手前に持ってくるんですか、ね。まあ、ちょっと、ねじりながらですね、ねじりながら、できるだけここ辺にちっちゃく作りたいんですよ。ちょっと曲げてみないと、どうなるか、わかんないですね、まあ、前くるかもしれないですし。うん、曲げて、こう、最終的にはこういけばいいんですけどね。なるほど。ねじれながら、コンパクトに収まると、曲げた後っまたこれ取っちゃうかもしれないです、先端。 やっぱりそれはここがまっすぐだから、ね、そうそうそうこれがもうダメですよね、うん、やりたいことがあるんだけどそこには課題があって、まあ、それをどう解決していくかっていうのは多分気づくり大事なんですよね人生と一緒ですね<笑><笑>自分はこうしたいっていうね、うん、希望があるわけですよやっぱり、ね、だけど社会はそう甘くないからなかなか思い通りにいかないのをそれをどう克服していくかっていうのはです ね, ね やりたいこととできることは違 う, う。そうと、そそういうことですよね。防災は人生を教えてくれる。人生を教えてくれるですね。人生そのものですね。教育番組ですから。教育番組ですよ<笑>普通は片方からスタートするんですけど、うん、真ん中からスタートして、右と左と、で。 こっちはいいんですよねこっちはこの向きでこうねじっていきたいんでういう全体がちょっとね分かんないで あ, あそうかこれかこっちは逆なんだよなうん？違う。こっちは<笑>こっちはあれですねそのねじりたい向きに前をまくそ う,、ね、そうなんですよねこちら側はいいんだけどこちら側は逆逆ということは逆ということは普通やらないんですけどこれを一回巻いて。 こう巻いていくとこっちは時計回りに、うん、はい結構ねや柔らかいから薄いんで曲がるかもしれないですねある程度自由に逆になんか折 れ, 折れるんじゃないのな あ, あのそうそうあの真ん中が乾いてると割れますよねだから本当は車輪にお湯つけられるといいんですけど水水も傷んじゃうんでそうですよね、うん、であとあのコテを使うっていう方法があそれは水水ない場合です ね,、まあそうですねうん 味万円さんの長寿倍。欲しかったけど、ちょっと、電話するのやめました、やっぱり。ました買いすぎだから。お金持ちだと思われてます。お金持ちだと思われちゃ困るんだよな。<笑>ね、カップラーメン食べてるのを見てますから。<笑>そうそうそうそう、昼休みはね。<笑>昼休贅沢はそんなにしてない。してないしてないしてない。夕飯も、もツイッターで言ってますもん、ね。も割引ばっかりです<笑>もん。昨日参っちゃった、七時にお店閉まっちゃうのにね。ジャパンミートですよ。 安くて量が多いっていう業務用の、ああ、そうなんですよ。とりあえず巻き終わった感じですね。はい、それでアルミ線ですね。そしたら二本ずつこの枝三本にかけたいんで、まあかけ渡しができるかわかんないんですけど、これとこれ。 まずかけてみて、で、できればこれとこれとこれとこれとかね、ちょっとややってみないと、あのクロスしないように。しなきゃいけないんで、ちょっと一回やってみます。これは、こうねじりたいんで、こちら側から針金が入って。で、こうなると。はい。今度これとこれをかけるんで。 で、えっ、ーはい、<笑><笑>エプロン エプロンがエプロンは売ってな い, の で, 売ってないんです。 手拭いいいいいいいと、道具道具具ででで売売売売れれます、ね、あ道具でいいですすねねもんねあれいいですもんあっっっててるの銅線銅線てないです銅線てないです<笑>完全に商売に商<笑><笑><笑>、ね、じゃあこれでえー、っと順番に曲げていきますね。はい はいかこうかなととりあえずちょっと後ろから行ってみますね後 ろ, 後, ろ後ろはまあのこれをできるだけ起こして、うん、裏枝候補もあるしここら辺の保険を取ってあるんでこれをねじりながらぐっとねじっていってこいつを上に持ち上げていればいいかなとこういうのを使って上に上げる上に上げますねそこはもう天井みたいになるそうですね地、ね、みたいにしちゃいますね音を聞きながらですねここにたら止める そうです、ね、まあ音が鳴ったら止める、うん、ここはもう完全に枯れてるんでああイダーになると高くなっちゃうな、うん、これも取っちゃうようですね、うん、取っちゃうかそうですね頭より高いところに緑あったら、えー、そうそうそうそ う, そうですねパパ、はい、これこの流行っちゃったりしてるこれ。 <笑>今まであんまり紹介してないですよね。そうですね。やってるかな。結構薄いから怖いですね。そうですね。だから縦に筋が割れる分にはいいんですよね、はいはい。縦に割れながらこうだからねじった方がいいんですよね。うんうん、横に割るとパキッといきますからね。なるほど。気持ちは楽ですね。枯れてるんで。うん ああジム置いときゃよかったな。確かに。<笑>で最後はこっちなんなんでこっち向けたあげた方が先端を右側に。そうですね。もっともっと近づけてもいいかな。意外と曲 が, る意外と曲がりますね。ということは今ってここは全然ラフィア巻いてないんでこれだけ太くて、うん、だけど曲がってますんでこまず置きましたからこれもそこそこ行くんじゃないかなこれも。 これを持ってねじります。ぎゅう。うん、大丈夫そうですね。 緊張感が伝わりますね。珍しく真面目にやってんでですけど怖いやっぱねじりながらやってからいいんでしょうねこれね。と思います。 うん、行っちゃったかもしれないですね。いやいや、いい、いいとこ行けた。うん、僕、見てて、ええ、ここの解消だと思ってたんですけど。ここ、ここねじれたんですか。ああ、ちょっと、ラフ、あらわ。ああ、そうですね。そうですね、うん。ちょっとそこはもうちょいやってみましょうか。<笑>確かに。<笑> 確, かに 確, かに確かに、確かに。 知りましたたねあ将来こここここ辺で枝をちょこちょょっっと作ったらこれもうんなるかもしれないです ね, ねそんな感じですよ ね, そんな気はますね枝のがだいぶ上がっちゃしましたかね、うん、ここね。 ここだっビヨ ン, ンとねこれでもう4 5度ぐらいになっちゃってであとはちょっとこいつを少しこっちに持ってきますんで、はい、だいぶ今こっち側に移動してますね、はい、この気が楽 な, なのはね将来人なんで枯れちゃってもかまわないんで。 思い切ってできるとできるってことですねあ、うんにゃくと言いながらも見てくれをているかもしれないですね<笑>そうですかまあ同じ木を探すのは難しいかもしれないですけどね。そうですねなくはないですよねううそうですねもう、ま、一度も 音, ってないです音は鳴ってないですね音は鳴ってないですね何度に触った時もね結構。 曲がったんで少し、うんえー、だいぶ下がりましたね<笑>下がったし、うん、ねじれましたねここ ね, そうですね。とりあえず九十度というかここに後ろに行ったんでこのてっぺんが、ねうん、最初は普通にねそうですねっぐだった、えー、せっかくなんでもうちょっと動画的にはなんかこの辺ちょっとさっぱりさせましょうか <笑>ああ頭頭つけたいね見せたいんで、まあまあ、うん、ちょちょっと落としますね。はい、一度も割れること な, ないですね。なかったですね。意外とシャリでも曲がるっていう、ね。曲がったってことですね。からまただから成長させていって、えー、この徒長のやつを切って、そうですね。切ってですね。今度はあれですね。天神を育てるですよね。天神と<笑>、えー、天人を育てながら。はい えっ、ー、とシャリミキいたシャリを育てるとういうことですよね。どのぐらい経ってから目寿綺麗ですか。そのシャリつなげるのはあどうだろうな。でもどれぐらい太さでかによりますもんね。んあのただ今これだけコンパクトになったんで、はい、その高さによってどれぐらいの太さがいいかってなると思うんで。なるほど。ええー、それ見ては結構。 多んだから、うん、頭きゅうと。三<笑><笑>、えーね、年ぐらいかかるんですか、じゃんうん。まあ、それぐらい三年もやればいいですよね形も作るには。そうですね、でも多分我慢できなくなっちゃうでしょうね。三<笑>つ買いましたからね。そうですね。いや、でも、相当ちっちゃいのできそう。できそうですよね。これも高いな、愛知がな、これ取っちゃいましょう。あの、はい、さっき言ったこの裏枝、これと。 あとどっかこはこれで作るかもしれないんで、は、うん、いらないな。人がこう二個並ぶっていうの天が。ああ、別に構わないですよね。まあ、枯れた枝ですからね。そんな決まりはないんで、そうするともうちょっと思い切っていけるんですよ、これ。あ、とことん、あ、そうか。結構強引に。あ、これいきますよね。これ見てるとね。ねじれてる。ねじりながら。 横にあっったたが下来ので、これ辺のジって、えー、そうでジですましたか。上、うんね、いやいやの、ね、いんと、はい、そこら辺今棒立てたとこら辺ですかね。 こんな感じです、ね。はい、そんな感じで。細かい針金もかけていただきます。そうですね、大雑把ですけどね。ざっくり。ざっくりで、で、まあ、イメージ通りで、この辺が頭になって。こ、う、れ、んうん、だろう、枝がね、まあ、この辺がちょっと多いんですよね。 まあ、これ辺に1個あればこれいらないんですけどとりあえずまたさっき言った水水1本にするんであ下手すともこっちが取れちゃうかもしれないしまだまだ変わっていくと思いますんでここがなくなるあこれはね、えー、とそうですっていうことですそうですねあの太らすために こ, こ, がこれは全部腎ですから天神なんで天神もとりあえずいい加減につけたんですけどこれらへんもまた少し形を作っとくようになると思いんでね、うん これも切っちゃうかもしれないですねはいイメージがですねでこの辺も裏がこんなとこがあってまあこの辺がちょっと今すぎっぱですけどねこの辺で裏つくんじゃないかな小さい目をまた育てるようにしてそ う, そうですねそうですねこういう太くて小さい心拍持ってないんじゃないですかああいいですねやっぱり、ね、だからこんだけ頭を下げたから太く見えるわけですよね、うん、そうです、ねうんそうなんですね 普通ならここで頭つくんですよねこれ刺し枝でこの方うが見やすいですかね、うん、これが刺し枝でそうするとまあこれで1 0ンチぐらいですかね、うん、だけど、ね、これで頭つくったら も, もうね5ンチっていうわけにはいかないかもしれないけどいうサイズになってでこっち流してそこっち も, も全部取っちゃうわけですよね。 作、うん、一気にそこで作っちゃうか、これで頭作っちゃうか、ですけど、うん、まあ、とりあえずは一旦これで。こっちを差し枝にすると、これはいらないんですけど、ここは取っといて、将来の差し枝と考えて。これで一回作ると。なるはい。っいうこと、あと二つありますみたいな<笑><笑>、はい。はい、頑張って今日やりたいと思います。はい。はい。そ、はい う, はい、うですかね。いや、面白かったです、ねはい。はい、ちょっとね、多いですけどね、この辺ね、枝多いですけど。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 そうですねうん、3月ぐらいから火をたっぷりあげて何しろ こ, こっちは太らせて何年やるか、えー、2年か3年か1年後にま た, 年後にまたお会いしましょ う, いししょう<笑>、はい、生きてればということした。